残り2台シェリルがトンネル気味。キラーはブライトだから厳しいな。ジョナがカバー入ってくれてる。俺はまだ息釣りもされてない。こっち来てなすっていいぞ。 このまま走ってしまうとシェリルが狙われる。シェリルを逃がすには別の餌を用意しなきゃ。生きのいい俺がここにいますよ。今のうちに逃げてくれシェリル。え、シェリル来るのまずくない それは無理だー。なんで俺殴られてんのありがとう、ジョナ。あれ心音しないガラクタいジリ レオン先に治療しようぜわかったよしゲートを開けに行こうジョナ見つかったまだ誰も見つかってないな そこか、どこに釣られるまずい、地下だ。ケバブフェイスキャンプだ。地下だけどもう一人が手伝ってくれれば、可能性はある。多分助けに来ないだろうと思っているから俺に気づかない。 行くぞ来てくれた頼むぞジョナみんな頑張れ俺に気づいてない 良かった。出られた。